はい、では、えーと、次、続きまして、あのセクション 6.5 の線形写像に進みます。えっ、ー、と、教科書は155ページですね。で、えっ、ー、と、線形写像の部分は、あの、まあ、ほとんどの内容は、あの、主な内容は、えっ、ー、と、この、今学期の授業の最初のですね、数ベクトル空間の線形写像で述べた内容と一緒です。ただし、えー、と今回、その、後半の方で、あの、 大事な話が出てきますのでそれに注意してくださいまずこの線形写像に関してはこれは数ベクトル空間の線形写像と同じ で, ですね以下今日のこれ以降の話ではその uv というのを対形状のベクトル空間としますでこの時に F ですね u から v への写像が線形写像であるとは次の性質を満たすっていうことで これも前にやった定義と一緒なんですけれども一つはその和を保存するっていう性質ですねベクトル x と y の和を f で移したものが f で移したものと y を f で移したものの Y になるとそれからスカラ倍に関する性質で x のラムダ倍を f で移したものが x を f で移したもののラムダ倍に等しくなるというのが二つの条件ですねでそれからあと えっと、教科書の方には、いくつか新しい、多分新しい言葉がいくつか出てきております。えー、とホムの UV と書いて、これを U から V への線形写像全体のなし集合というふうに定めています。でここでのホムというのは、実はこのホモモフィズムの頭文字でして、ホモモフィズムというのは数学の言葉なんですけれども、順同形写像という言葉です。で順動形写像というのは あのこの数学の中である数学的な構造を保つという写像ですね。でその数学的な構造っていうのが対象となっている集合によっていくつか異なってくるんですけれどもベクトル空間の場合はそのベクトルのその和とスカラー倍を保存するという意味の数学的構造を保つ写像という意味でコモーモーフィズムというふうに呼ばれますのでこのホムという記号を使っていることに注意してください。 あと、それから、ゼロ写像というのもありまして、これは、U から V への線形写像、U から V の写像なんですけれども、何でもゼロに移すという写像ですね。えっ、ー、と、この記法をもう一回復習しますと、えっと、これ上の方にあるのは、対象となっている集合から集合への対応です。この上の方で、U から V への写像、集合 U から集合 V への写像ってことを言っています。で、下の、この記号ですね、この X が0に移いているのは、 の U の弦、U の元 X が具体的に V でどういう弦に移るかということを書いた記号で、写像を定義するときにはこういう書き方もよく使われます。で、この定義では、えー、U の何で も, あ何でもあの2あのベクトル X を V の0ベクトルに移す写像ですということを言っています。で、えー、とこの0写像っていうのがあのもうあの線形写像ですので、ですのでって言ってますけども、一応皆さん、えー、とっとも あの聞き流さずにあのできればちゃんと確かめてみてください。で線形シャですので、まあ、ゼロもこのホームの UV この上で定義した集合の元になっています。それから と,、えっと一時変換かな線形変換っていう言葉が出てきます。でこれはあの U が V に初時時ですね。ですのでさっき言ってた写像っていうのは U から V の写像なんですけれども U を V に置き換えると、まあ、V から V だから。 自分自身のベクトル空間の中での線形写像を線形変換もしくは一時変換というふうに呼びます。これはただ単に言葉の定義です。で、この線形変換全体のラッシュ語、エンド V というような書き方をします。このエンドはエンドモフィズムという言葉で、これも数学の用語なんですけれども、自己順動形という言葉ですね。順動形はさっきと出てきたんで、自己っていうのは、まあ、 ある集合から自分自身へのシャドウっていう意味です。でそれからあと自己順動系の中で特に名前がついているシャドウが高等シャドウと呼ばれるものでこれは記号で IV というふうに書いてますけれども V の2の弦 X を自分自身に移すと言っていれば何もしないシャドウなんですが。 まあ、これも線形変換になりますので、えー、とこの iv っていう高等写像もこの end v の v の原であるということが言えます、まあ、この辺は全部あの言葉の説明ですのであーと、まあ、後から必要な時に見直せば大丈夫でしょうそれからあ と,、えー、と線形写像 の, あの像と角についてもこれはの数ベクトル空間と同じような あの定義でしてえまあ大丈夫だと思いますけれども一応 F の像っていうのを復習しますとえこれはその U の弦ですね U の弦全部をその F で移したえと先で V の部分集合になっています。あ と, えと F の角っていうのもありましたえーとカーネルとも呼ばれますけれどもこれはえとどういうものだったかというとあの F あ U の弦で f で移すと v のゼロベクトルに移る弦ですね。ですので、この f の角は u の部分集合であるということに注意してください。えー、ということで、まあ、ここまでは大体、その言葉の説明と、それから線あの数ベクトル空間の場合とほぼあの同じですので、さささっときましたけれども、一応あの例題 6.4 というのがありまして、えー、と教科書ですと156ページにあります。 例題、まあ、ですので一応あの解説はしておきたいと思います。で、この例題はですね、えーとまあ、F として、Kx の3ですから 3G 以下の多項式全体から、えー、Kx の2ですから 2G 以下の多項式全体へ の, あの写像で、えー、次のような定義をしますと。で、えー、A プラス Bx プラス Cx2 乗プラス Dx3 乗という多項式をですね、 えー、と二次の多項式に移しますとでその移されつつは先ほど二次の多項式はどういうものかというと、えー、定数項が a プラス b で x の一次の項が b プラス c で二次の項が c プラス d と、まあ、こういうまあ係数を変えるようなで次数を落とすようなそういう写像を考えましょうと。でこの時に f は線形写像であることを示しなさいっていうのがこの定例題 6.4 の内容です。で えー、とこれ、あの、回答の方針は、あの、ま、この、X、KX3 ですね、k さんの多項式ですから、この3次の多項式を、ま、なんか2個取っていきなさいと。これ、X と置いて、もう1個 Y と置きましょうと。で、あと、それから、えっと、ラムダをスカラーと置いたときに、えっと、さっきに説明しました、この線形写像の条件、2つの条件ですね。この2つの条件が成り立つことを、ま、示せば OK ということです。で、 あの実際のこの計算はですねあの数ベクトル空間の場合とほぼ同じ で, でまあ多分この教科書の式展開を見ればあの分かると思いますので一応回答の方針を示すに留めておきたいと思いますま。何か分からないことがありましたらあとで個別に質問してください。でえと次にこの辺からがですねその今日の授業であの大事な概念になってきます。 でえー、とここからはあの同型写像もしくは同型という概念を説明しておきます。<笑>えとこれ F をですね U から V への線形写像とした、えー、ときに同型という同型写像という言葉があるんですけれども F が同型写像であるとは、えー、この F が全単写であることを言います。ですのであのまあ 単, 単なる線形写像ではなくて、えー、線形写像プラス全単写 という性質ですねで全体者っていうのはどういう性質だったかという と,、えー、とまあ大雑把な説明ですけれども、まあ、ベクトル空のの間で U と V の間でまあ全ての弦があのどれも1対1に対応しているとしかも全部の弦が全部の弦にちゃんと対応しているというのがまあ全体者ですねでそれから、えー、と線形写像の性質として、まあ、U と V の間でそのベクトルの和とそれからスカラー倍の構造が保存されると。 まあ、この2つがその同型に関する性質です。で、えー、と大事なことはですねこの U と V がに同型シャがあの存在した、えー、ときに以後 U と V は同じベクトル空間とみなすってことなんですね。でんでかっていうとその線形シャだからそのベクトル空間で一番大事なワトスカラー倍が保存されていてしかもあの全部の弦が1対1に対応してるから どっちのベクトル空間で物事を考えても例えば U のベクトル空間で物事を考えればそれがそのまま V のベクトル空間にも通用するっていう話なんですね。で, そですあの U と V の間に同型写像が存在する時はこれをあの U と V があの同型であると言ってですねで、えー、とちょっと記号が見づらいかもしれませんが U と V の統合 の, あの上の線がニョロとなったこういう記号を使います。<笑> まででいいですか。えっ、ー、と今日もちょっとですねあの説明がほとんどになってしまうと思うのであのー、まああとでレポートの時間にちょっと皆さん頑張ってもらうことにしましょう。でえっ、ー、と一応ですね、あのー、例題点五というのがあってそのえっ、ー、とちょっとこれは説明しておきたいと思います。 F が U から V への同型写像であると。で、この時に F の逆写像、F インバースとも言ってますけども、この F インバースですね、V から U への写像も同型写像であることを示しなさいとえいうことを言ってまして、で、これはあのどういうことを言いたいかっていうと、今、ベクトル空間での同型写像は、えー、と線形写像プラス全単写という性質を持ってますから、 えー、とまず F インバースが前端者であることを示すと2つ目に F インバースが線形写像であることを示すと両方示せばあの同型写像だってことが言えます。で、えー、とまずその F インバースが前単車であることから言いますとこの F インバースを G と置きますとこれが F の逆写像になるんですけれどもこれはどちらかというと その線形代数というよりはそのさらに基本になるその集合ですか写像の基礎知識でまあ F が全単者では G も全単者ということは言えますからえと今日のところはちょっと時間の都合でそれ以上深入りはしないことにします。でえと問題になるのはその G ですねこれが線形外であることをどうやって示すかっていうことなんですがえっとまああの。 f が前端者っていうで g も前端者っていうことを使って示すのでその示し方をちょっと紹介します。でここではえっ、ー、と v のすいませんえっ、ー、と v の弦 x と y をとりましてでえっ、ー、と v の x を g で移したものを u の x' それから v の y というベクトルを g で移した u のベクトルを y だしというふうに置きます。で逆に、えっ、ー、と x だしを f で移せば x に移るし、y だしを f で移せば y に移るってこともあのこの先ほど今これまでの過程から成り立っていることに注意してください。ですからあの例えば x と x だしは f と g でこうお互いに互いに逆と で、えー、と y と y だしも、F と g でお互い行ったり来たりできるっていう設定にしています。<笑>で、えー、とまず最初に、その線形射像の一つの性質として、えー、とこの今考えている射像は g ですよね。g ですから、v から u への射像を考えますから、えー、とその。 あ示したいことはですね示したいことはこっちらの下にあるもの内容です。プラスを g で v から u へ移したものが、えー、と x を g で移した先と y を g で移した先の和に等しくなるってことをまあ示したいわけですね。今 g が線形作動いうことを示しますから。でそのために仮定としてこの f が線形作動であるっていう性質をあの使います。 えー、とで そ, のそこではですねこの x と y を g で移した先の x'y' っていう弦を使うんですけれどもここにありますように x' と y' にとあとシャドウ f に関しては f が線形シャドウですから x' と y' を加えたものを f で移した先がですね x' を f で移したものと y' を f で移したものに等しくなるっていうことがまあ仮定として成り立っていました。 ところが、あの、x' を f で移したものというのは v の x なんですね。それから y' を f で移したものは v の y です。ですから、えっ、ー、と、この fx' プラス fy' っていうのは実は x プラス y になっています。で、次のステップで、この全部の関係をですね、さらにこれ g で移します。g で移すっていうのはこ、こ、この、これらの各辺にあるベクトルを全部 g で移すと。そうすると、 この fx プラスダッシュプラス y ダッシュをこう g で移すとこういう形になるんですけれどもえと g は f の逆写像ですからまず g これを g で移すと実は x ダッシュプラス y ダッシュに戻りますで一方でえとこれ x プラス y に等しいって言うんですね x プラス y に等しいのでこれを g で移せば x プラス y を g で移したものになるということで ここまでで言えたのはちょっ と, ょっと画面が見にくいですがちょっと待ってくださいね少し待ってと消えるかなうんとこの x+y を g で移したものが実は x'+y' プラスに等しいっていうことがここまでで言えたわけですねところがあの x' っていうのはあのここにありますように x を g で移したものに等しいし y' っていうのはあの y を g で移しても等しいと。 ということは、結局何言ってるかっていうと、こうなると。で、これが導かれた。で、一方で、これはこれに等しい と, ということから、その、実は G、シャドウ G もこの X と Y の和を保存するということが言えます。この辺のその議論の積み重ねに注意してください。あと、あの、ちょっと時間がないので少し急ぎますけれども、スカラーバイも同じように、 こ fx' のラムダイを f、X、で移したあ性質から言うことができます。